司会も上手本当にえー、皆さんこんにちはえ本日はこのようないい天気に恵まれ我々も非常に皆様の前で久しぶりに演武できること大変嬉しく思いますえー、本日は えー、東日本の大震災が起こったということで多くの方が亡くなった日でもありますその追悼の意味も込めまして我々一生懸命演舞をさせていただきたいと思います、えー、お送りする曲は「先盛り舞風」という曲なんですけども、えー、テーマは「風」です、えー、皆様に本日は温、えー、かい心地よい風が、えー、流れ込みますように一生懸命 演武したいいと思いますどうぞご声援よろしくお願いします。